もろけ ん, こんにちはモロケンです今回紹介するのは携帯の火消し袋なんですけれども動画を始める前に皆さんにお伝えしたいことがあります以前の動画でたくさんの方にコメントいただきいろんな考え方について学ばさせていただきましたそれと同時にたくさんの方にご心配をおかけしてしまい申し訳ございませんでした今日からの動画は次のキャンプや旅が楽しくなるようなそんな動画をたくさん作っていきたいと思うのでこれからもよろしくお願いいたします とということで、えー、今回紹介するのはこの携帯の火消し袋なんですけれども見てくださいこの収納性めちゃくちゃ便利なキャンプ道具なんでぜひ最後までご覧くださいどうも皆さんこんにちはんです今回紹介するのは安心安全に炭や薪を持ち帰れる携帯火消し袋アシキャリーを紹介したいと思います今回薪と炭を使ってこのアシキャリーの性能を検証してみたいと思いますその前にアシキャリーの特徴をさらっと紹介します1つ この袋、かなり丈夫な素材でできていて袋の底にマッチがついていて自立するので1人で作業する時もかなりやりやすいですもし自立しなかったらこのように一つ一つ移し替えなければならないので硬くてマッチがあるのが地味ですが便利な機能です2つ投入口は 24cm もしくは 29cm もあるので火ばさみで掴んでもいいですが焚き火台を横にして注ぐように入れても大丈夫そうです この時袋が倒れないようになったり炭などが落ちないように注意してください3つ紐で縛ることで空気を遮断し酸欠状態にすることで沈下させることができますこの黒い生地の部分だけでなく糸も耐熱性のあるアラミド繊維糸が使用されています4つ水洗いが可能なので手入りが簡単です5つ短時間での検証ですがこれもしかしたら焚き火シートとしても使用できるかもしれません アッシュキャリーの耐熱温度は550度なので想定されている使用方法ではないので大きな声では言えませんがこういった小さい薪ストーブと組み合わせれば焚き火シートにもなるし燃えかすも持って帰れるしでいいこと尽くしではないでしょうか牧師戦での弱点は2つありました1つ目は酸欠で火を消すことはできますが断熱効果は皆無です薪や炭を入れた後クくるくるきにするんですけど 布1枚隔てただけなのででめちゃくちゃゃくいですこの時革手袋をしていますがそれでもめちゃくちゃ熱いです軍手じゃ巻きないぐらい熱いので必ず革手袋が必要です入れるものや量によりますが15分から20分で素で触れるぐらいにはなりますけれども巻きや炭を入れてすぐにバッグに収納というわけにはいかなそうです2つ目の弱点は袋タイプの火消し袋なので巻きなどを入れて口を閉じるとこのように灰が舞います 高温の肺や空気が自分の顔や周りの人に当たってしまう可能性があるので注意してくださいということでまずは炭から検証していきたいと思います今回は S サイズの方に炭を入れてみますホームセンターで最安の炭に火をつけて全体が白くなるまで燃やしましたバーベキューも終盤かなと思うくらいの置きになってきたのでこの状態で炭を入れてみます火わさびやトングなので一つ一つ入れるのもいいですが 自立し口も広いのでこのようにまとめて入れました炭を入れた後クくるくる巻きにして紐で結んで放置しました10分経った時素手で触ってみましたがまだ素手で持てる温度ではありませんでした最終的に20分待ってようやく素手で持てるぐらいの厚さになりました20分経った後の中身はこんな感じでした皮膚規棒で空気を送り込んでも火が立たなかったので完全沈下しています次に巻きで試してみます今回は M サイズの方に巻きを入れてみます 薪を燃やして置きの状態にしてみました炭の時と同様にこれを中に入れ込みますアッシュキャリーのサイズや中に入れるものの量によると思うんですけれども炭は触れるまで15分から20分かかりましたが薪は10分から15分後には触れるまでの温度になりました15分後の薪はこんな感じですこれも完全に沈下していて皮膚き棒で空気を送り込んでも全く火は立ちませんでした今まで水をかけるもしくは燃え尽きさせてしまわなければならなかった薪を 完全沈下させ再利用ででききるるような状態にすすことがまましたた火のついた薪を入れてみますアッシュケリーは密封させることができるのでこのように火のついた薪を入れて口を閉じるだけで火を消すことができますアッシュケリーの説明書には火消し壺ではないので炎が上がっていたりまだ高温の燃えかすを入れないでください最悪な場合破損しますおおよそ沈下している炭や薪の燃えかすを入れてくださいと書いてあるので少々荒っぽいかもしれませんが検証として入れてみました ってことでで か, かったでしょうか携帯火消し袋アッシュキャリーの紹介でしたということでプ、えー、リートークなんですけれども、まあ、今回検証ということで、えーまあ、完全沈下とか言えないぐらいの置き、えー、の状態の薪、えー、とか炭とか結構多めの炭とか薪とかを入れたんですけど蓋、まあ、してくるくる巻きにして、まあ、10分と15分、まあ、20分ぐらい置いておけば完全沈下するんで火、えー、消し袋としての性能は十分発揮してるんじゃないかなというふうに思いました 今回、炭、えー、と薪で検証してみたんですけど、炭の方がどうしてもやっぱり、なんだろう、蓄熱性というか、炭自体が熱を蓄えてるっていう言い方をすればいいのかな、炭の方が、えー、ちょっと触れない時間が長かったんですけど、えー、薪の方は置きの状態で入れても、えー、10分、15分経てば、えー、空気を吹き込んでも、えー、火がつかないぐらい、完全沈下させることができたんで。 で結構、あの、き消し袋としてあ、すごくいいなというふうに思いました。でですね、えー、これで消した薪とか炭っていうのが、まあ、こんな状態、まあちょっと見えないと思うんですけど、こんな状態なんですけど、こういった炭っていうのは、まあ再びバーベキューとか、えー、焚き火で使うことができます。で、実は僕、えー、キャンプの YouTuber 一応やってるんですけど、いわゆる引消し壺っていうのは持ってなかったんですよね。で、その理由が、まあ、僕、よくあのバイクでキャンプするんですけど、あの引消し壺をバイクに積んで、 持ってもうでかいしちょっとかさばるしなんであの、まあえー、っと焚き火した後は完全に燃やし尽くすかあ水とかかけてあの、まあ、ゴミと一緒に捨てるかっていう感じだったんですけどアシ、まあ、キャリーぐらいのこんなコンパクトなサイズであれば、まあ、バイクとか、まあ、キャンプとかね、えー、そういった、まあまあ、バックパックとか、まあ、そういったキャンプする方でも、えー、全然邪魔にならないんですごくいい。 キャンプアイテムだなといい う, うに思いました、まあ、ただですね、強調して言っておきたい注意点が2つあって、1つ目は、これに、まあ、薪とか炭を入れるじゃないですかね。熱い状態の薪とか炭を入れます。でその後、グローブをして僕こうやって巻いてたと思うんですけど、正直グローブしててもめちゃくちゃ熱いです。あのー、もう本当に火がついてる状態のやつをね、布1枚隔てて触ってるだけなんで、正直この巻いてる途中もめっちゃ熱いです。で今回、えー、動画の中で使ってたのが、 まあ、こういったあの黄色い、よくキャンプで使われているーガバグローブ、これ、あのコストコで買ったやつなんですけど、これでもうちょっと暑いなというふうに思いました、なんで、軍手とかじゃ多分絶対無理です、えー、もちろん素手じゃ絶対触れないです、素手でこうやろうもんなら、もうめちゃくちゃ熱くて、本当、タッチすらできないぐらい熱くなるんで、えー、素手じゃ絶対扱えないんで、必ず軍手以上の。 えー、ュガーグローブとかそういったキャンプ専用のものを使ってこう巻くことをおすすめしますでもう一つの注意点っていうのはこうやって巻きとか炭を入れますよねその後この袋っていうのはこうやって押しるんですよこうやって音がするじゃないですか、ね、中の空気がこう抜けてるんでこうあのパッてこう煙が出るんですけどその煙っていうのが例えば自分の方にこう向いたらめっちゃ危ないじゃないですか熱い煙とか あのはい、っていうのが自分の顔に変わってきたり、まあ、自分じゃないんですよ、ね、他の人の方向とかに向いちゃうとはすごく危ないんで、あのー、そのこの口の向きっていうのを注意してから使用するといいんじゃないかなというふうに思いますまあやっぱりね火を扱うっていうことですごくこう危ないと思うんで本当にに、あのー、普段より注意してから使用するといいかなというふうに思いますアッシュキャリーはこの黒い部分はガラス繊イでできてて この糸の部分もなんかこう耐熱素材の糸でできてるらしいんですけど、まあ、いわゆる火消しつぼ金属とか、まあ、陶器でできた火消しつぼと比べると、まあ、どうしても耐久性は、えー、劣ってしまうと思いますしかしこの携帯性だったり軽さっていうのは、まあ、自転車とか、えー、バイクとか、えー、徒歩とかでキャンプする方にとってはもう唯一無二と言ってもいいほど便利なキャンプ道具だと思うんで、まあ、車じゃないキャンプの人には、えー、すごくおすすめだなというふうに思いましたということで、ね、携帯火消し袋アッシュキャリーの紹介でした